六代目です昨日仕事から自宅に帰ったところ長女がやけどをしたということでちょっとびっくりしたんですけど嫁さんは笑っておりましたちょっとその娘の顔を見てみなさいよということで娘の顔を見ましたすると面白いところにやけどをしておりました何でこんなとこやけどしたんだとまったくアホなやつだなと思いながらどうやってやけどしたんだと聞いてみるとまあ電子レンジ 電子レンジまあオーブンの機能もついてますけどそのオーブンの時にどうも中をのぞこうとしたようですで表面のガラス部分に鼻の先っちょが当たってやけどをしたということですほんとアホです我が娘ながらアホだなと思いました跡が残りそうなやけどではないのでしばらくすればあとは消えるでしょうけどこれから多分これがかさぶたになって黒くなってなおさら目立ってくると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 それでは、これからもよろしくお願いします。6体目でした。